皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。えー、春ですね。めっちゃ今花粉きついですけど、この春のシーズンって、星空撮影は、成形写真的には結構暑いシーズンなんですよね。深夜過ぎ、朝方になると、東の空、は南東の方角から、夏の天の川。まあ、この時期は春の天の川なんて呼ばれますけど、それが昇ってくる時期なので、風景と星空が 横構図で共存しやすくなるっていうんですかね。こうザ・天の川・ザ・成型写真な構図が撮りやすい時期になりますで。この時期なんですけども、とっても撮影後期ではあるんですが、なんか撮影行ってせっかく晴れて遠出したのに、空の透明度今日なんか良くないなみたいな時ありませんうん、あるんですよ。で、今日はですね、まあ対策じゃないんですけども、え透明度の悪い空を回避する。 方法というか自分が心がけてる気をつけてることをご紹介したいと思いますそれでは行ってみましょう<音楽>横たわる天の川が取りやすいシーズンっていうのが2月から5月梅雨入り前ぐらいまでっていう感じですね。 でその中でですねあの最初に言った花粉だとかあとは中国大陸の方から飛んでくる黄砂ですね PM2.5 的なやつですよそういうものがこう空気中に漂ってると空の透明度っていうのは悪くなりますあと湿度の高い日っていうのも透明度悪くなりますねまあこれは夏に起きがちなんですけども例えば昨日とかねあの月がすごい明るかった満月に近い月だったんですけども 空を見るるとと。月の周りにね、ね。んてうか、個できだよボンあれ花粉なんだよね。まあ、花粉は地域によってまちまちですし東北とか北海道にお住まいの方はあまりその影響はないと思うんですけども関東から西にお住まいの方っていうのは多分その影響をもろ受けてんのかなっていう感じしますね私も花粉症なんですけどほんとこの時期はね体がきつい。 はいまあ、ちょっと鼻声ですいませんね。で、今ですね、パソコン画面を表示しておりますが、これがですね、ウィンディーというサイトになります。このサイト、以前に私がその天気予報サイトをおすすめみたいなやつの中でも紹介してたやつで、成形写真を撮影している方もこのサイトを利用していることが多いと思うんですけども、このサイトでですね、その PM2.5 的なやつを読むっていうことができます。えっとですね、この右側ですね。 右側に色々な項目がこう選べるようになってますで、えっ、ー、と、皆さんはこの雲っていうところを一番使うんじゃないかなと思いますね。えっ、ー、と、これはですね、もう見方はこの黄色いところが晴れてて、白いところが曇ってるっていう感じですよ。で、朝方登ってくる雨の間なので、だいたい2時とか3時ぐらいの天気を見て、こういった、えっ、ー、と、この時間帯、ここが晴れるなみたいなことを言うわけですよね。で、行ったけど、透明度が悪くて、写りが悪いと。 いうようなときですね。それを読むときにはですね、この右側に待機室っていうのがあります。で、もしここにない方は、このその他のレイヤーっていうところをクリックするといろいろ出てきます。で、この中にですね、下の方にね、えっ、ー、と、PM2.5 ってあるんですよ。はい。これを選択してみてください。そうすると、 こういうい画面になります、えー、と青いところはその PM2.5 的なものが少ないところで黄色とかオレンジになってくると濃いところっていうことですね要は自分が天体写真を撮る人っていうのは、えー、と自分が撮影する場所の真上ですよねもう地点そのものがあんまりこのオレンジ色だとちょっと何て言うんですかね映りが悪くなる眠たい空になるで成形写真を撮ることはこのレンズを向ける先東南東の方角の 方角にこういうオレンジとか黄色いのがあるとちょっと釣り悪いんじゃねえのここっていう感じで予測ができるってことですね。でねまあこうやって見ていただければわかるんですけど、まあ、これ東北とか北海道の方はそういった影響は非常に少ないんですが、えー、関東とかね西の方とかは結構やっぱりすごくてで私が住んでる関東でも静岡この伊豆千葉 りりだとその影響が少なくなくるっていう感じはありますちょっと別の日を見てみましょう。えー、今別の日を表示しましたが、この日になると長野の方が結構いいですね。長野近辺の空っていうのが非常に、えー、PM2.5 的なものが少なくなって、九州の方も少なくなってくるというような感じですね。こういうのを予測してちょっと撮影値決めたりするっていうことがあります。ただ、 あのー、これですね検証が難しいんですよ要は違う場所で PM2.5 的なものが多い予報のところと少ないところの2地点で自分が観測するっていうのはまずできないことなんですよねなのであくまで私の体験でのお話になりますがこの図を頼りにですね青いエリアその黄色の少ないエリアっていうところに撮影に出かけて成形写真を撮影したのに星空の写りが眠かったってことは今のところ経験上ないです 花粉的なものも含まれてるのかなまあ風向きによってこういうのって飛んでくるでしょうからそういった意味ではまあ、近いものなんじゃないかなと思っていますまあそうは言ってもその遠くまで行けないよという方もいらっしゃると思いますそういう方にはですね 対策というかもうスタックするしかないのかなというふうには思ってますスタックっていうのは細かく、えー、同じ構図で撮影していったものを1枚に平均化するという撮影方法処理方法ですねこのチャンネルでも紹介した Windows の無料のフリーソフトセクエーターだとかあと Mac の方はスターリーランドスケープスタッカーだっけ うんとかねまあ、そういうもので地上風景と星空を別々に超えて平均化してくれるっていうそういうソフトがあるのでそれを使えばちょっと眠たい空でも加算平均して画像処理をしやすいデータにすることができるっていうことですねあくまでそのスタックするのもですね平均化してノイズを減らすことが目的であってスタックするとシャープになるわけじゃないんですよむしろちょっと甘くなるんですよねただそこから 画像処理をかけれるるようになるので、まあ、アンシャープマスクだったりとか明瞭度を上げたりとかっていうことをしてってとっても眠たい写りの星空をちょっとシャープに仕上げるっていうことは多分可能になると思うんですよ。まあ、そういいいった対策をするのがいいのがかなと ただまあスタックした画像って本当にスタックした画像になっちゃうってなんか言い方おかしいですけどやっぱりワンシャッター1枚撮りのものとは違ってくるんですよねだからああこれは私の求めてる描写じゃないなっていう風に思ったらこのウィンディの PM2.5 を頼りにして PM2.5 の少ない地域に撮影に出かけると透明度の良い空に巡り合えるんじゃないかなと。 思いいいますすのででご活用いただければなという感じですねはいというわけで今日は短いですけども成形写真 tips ということで皆さんに透明度の良い天の川を撮影する星空を撮影するための、えー、下調べというかねその方法をご紹介しましたそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー